慶応佐古井祭りにお越しの皆さん、おはようございます。こんにちは。こんにちは。僕たち踊り子集団ランランです。よろしくお願いします。<笑>えー、僕たち毎年水野慶応佐古井祭り、えー、出させていただいてました。えー、コロナ、コロナ台風。 えー、3年中止になりましたが、えー、4年ぶりにこの会場に帰ってこれて大変嬉しく思います、えー、例年ですと会場の皆様と一緒に踊って楽しむランラーメンルですが、えー、感染症予防の観点から、えー、今年は乱入はできません、えー、皆さん観客の皆さんはその場で身振 り, 身振り手振り手拍子で一緒に楽しんでもらえればなと思っておりますそれでは皆さん応援どうぞよろしくお願いします you <laughs> No, no, no. 礼ありがとうございましたい